神奈川県人権啓発センターです、破壊映画版2022年、見てきましたよ、横浜で今日7月8日の11時から上映のやつを、もう一番最初の見てまいりました、じゃあ、これからね、いきなりねネタバレというか、映画のオチいっちゃうので、え知りたくない人は1分ほど耳塞いでください、言いますよ、制作統括、久美坂茂幸、エグゼクティブプロデューサー、西島藤彦。 ということですさっきのはオチですよはいもうもう耳塞いでなくても大丈夫ですさっきのはオチですもうこのね最後のねそのスタッフロールは出るでしょそこでもう最初の方にねその2つが出てきたのがねもうちょっとね映画館でねまあ本当はね泣ける映画なんでもう皆さんねちょっとすり泣く声が聞こえてるところで笑うのは忍びたかったのでちょっと笑わなかったんだけどもとにかくね もうそれが映画のオチですよ、もうそこがこの映画の見どころで、まあ、あとはね、ネタバレって言っても、まあ、そもそもこれ、まあ、古典文学なんでね、もう内容とか、もう分、まあ、かってる人は分かってるし、まあ、普通にね、あの青空文庫とかでも読めるんで。 まあ、今更ネタバレも何もないわけです、大体まあ映画の内容っていうのはね、大体まあそれに沿ってるっていう感じですね、多少脚色なんかもあるんですけどね、でねこの作品見た感想なんだけども、これ、多分ね、1970年頃とか、その頃にやってたら、多分ね、 あの、解放同盟の一部過激な人が押しかけて、スクリーン切り裂かれたりとかね、したかもしれないですね。もうまさにその、ザ・牛松根性というのを映画化したような感じで、やっぱこういうのね、多分ね、もう今だから上映できる。で、なおかつ、その、エグゼクティブプロデューサーが西島藤彦で、制作統括、久し坂知きだからできるっていうところですね。僕多分同じ内容でね、 その2人が入ってなくて、例えば僕は作ったりしたら、まあ、僕、映画なんか作れないけど、もしあの2人が入ってなかったら、多分ね、解放同盟が一番もちちてたと思う、まあ、そういう感じの内容、だからエグゼクティブプロデューサー生活総括って、要は用心棒ですよね、えー、解放同盟のね、まあ、今、西島さんに変わったのか、もう 現, 現委員長と一つ前の委員長ということで、もう鉄壁ですね、これならもう、ね、映画上映してもテロされることはないと。 これいくら支払われるんでしょうね。解放同盟にというような内容でした。それでまあ、強制でいただきたいのはこれあくまでね。フィクションなんですよね。あの解放同盟なんかもね。なんかその牛祭りのようにね。 未だにその出身地で出自で差別されるこの故郷を離れてもこの、ね、戸籍なんか調べられてブラックンと暴かれてしまう現実があるとか言うけどもそれ完全にフィクションですからねえあくまでその破壊っていうのはその島崎藤村が、ね、長野県の小諸に来て、まあ、そこでいろいろインスピレーションを得てそれで捜索したものなんであくまであれは。 あの創作物なんで、フィクションなんで、そこは誤解しないといけない、しかも、まあ明治時代の話ですからね、舞台は、それでね、ただやっぱそれを真に受けるとかね、感化されてしまう人がいると思うんですよね、だからそういう人は、ですね鳥取ルーパーけしからんと、もうこんなね、ブ落ック出身を暴かれたらね、この学校から追い出されたりするのに、そのね長野県のもう小室のブ落ックの名字は、高橋だとか、そんなことを言ってるね。 小諸の部落は小室、小諸のカマスの中でも荒堀でね、カマス全体が部落じゃないんですよ、荒堀が部落で、そこで高橋の名前がいっぱいあるところ、もそこが部落だとか、そういうことを僕はまあ言ってるから、もうそういうトットイルーパー消しカラ宮部消しカラというふうに、まあ、あの映画を感化した人は思ってしまうかもしれないけども、まあ、でもちょっと落ち着いて考えてみてくださいね、落ち着いて考えてみてください。まああれはあくまでフィクションだっていうことと まあでも今はね盛大にそのまあ長野県でもう高橋さんっていうのはブラックに多いんですよ、あの長野県の東部のあたりがね、映画の中でも上田の東って言ってるけど、あ, あのあたりなんですあのあたりって言ったら大体、高橋って言ったらブラックなんですよね、でそんだけもうおっぴらになってるっていうか、まあ分かる人は分かる人は分かるような状態になってるわけで、そういうことでその隠すも何もないんじゃないかっていうところがあるんですねあとね。 ま あ, あの映画、やっぱりその、まあ、フィクションだから、虚実織り交ぜてあるわけです。で、例えば学校でね、そのあいつはエタだとか、そういうことが分かったら、じゃあ学校を追放されるか。 っていうことなんですよねその餌だと分かったら、もうそんなの校長に知られたら、学校追放されてしまうっていうふうにね、牛松が言ってるんだけども、僕はそれはなかったと思う、それ は, それはまあありえないというか、あの明治時代のね、明治時代の大日本帝国憲法ってね、実は今の。 あのね今のね日本国憲法に書かれてないようなことが書かれてるんですよ、大日本帝国憲法の19条でね、公職に取り立てる場合は差別しちゃいけないっていう趣旨のことが書いてあるんです、これ、今の日本国憲法にはそういうこと、明文化されてないんですよ、でも明治憲法にはねそういうことが書いてあったんで、一応ね、学校の教師っていうのはね、尋常小学校の教師って公職なんで、そういう人をえただから追放するっていうのは完全にアウトですからね、当時の法律でも。 あの裁判やったら牛松さん勝ちますからね、これ、だから、そ, のそういうことはまず当時はありえない、ただね、ただね、そこは虚実あるところで、じゃあ、その。 学校の教師がえただと分かったら、え、まあ、たというか、部落、えたの子孫だっていうことが分かったら、じゃあ、そしたらその保護者からねこう罵声を浴び せ, せ浴びせられて追い出されるようなことがあったかっていうと、ここはねちょっと研究の余地があるんだとあると思うんですよねはは聞いてるのはですね。 長野県のことは僕はよく知らないんですよ、実は。僕も信州大学でね、4年間長野県に行ったんだけども、もう 地, 元あ地元というか、長野にいたときは、部落の 部, 部の字も、そのどこは部落かっていう話も全然聞かなかったんです、まあ、大学にその部落解放研究会あったんですよね、まあそこはもうセクト系で、解放同盟からも相手にされなかったようなところなんだけどね、まあ、あと民生が強かったんで、もう解放同盟と言いや、暴力利権集団なんて言われてたようなところなんで、まあ、大学いる時代に長野県の部落なんかと関わることは、 なかったんでその辺はよく事情知らないんだけども、あの鳥取県に関してはね、あまあ、ピンポイントで言うとね、あの僕の地元で上ア地野っていうところあるんですよ、そこが一般地区ですよ、そこの保護者がね、その地元の尋常小学校の教師が、その部落出身だからって言ってあの、みんなで一斉に学校を休ませて追い出せた、追い出したっていうね、そういう話が昔あったっていうこと、僕、聞いたことがあるんですよ、それ。 あの学校の先生から聞いたことあるんですよ、そういうことがあったって言って、あもう僕はねうあの、このチャンネル、ガチなんでもう、もう名前言っちゃうけど、でもね、でも気をつけてほしいのは、この件に関して僕、調べたんだけども、はっきりとね、その文献っていうのは出てこないんですよね。でね、ここはなかなか難しいところで、えー、まあ。 揮市で真偽がわからないんですよね、その点にその辺に関しては、で、真偽がわからない理由っていうのは2つあって、1つはですねやっぱり黒歴史じゃないですか、そんな の, 地元のこと、地元にとっては、そんな部落の、ね、教師がいたから、地元で同盟休校やって追い出したなんて、そんな話、絶対ね、後世にね、語り継ぎたくないでしょ、こんな話、だから絶対地元で行ってもそんなんね、完全にタブーになってるから。 だから、もう記録としてはもう文章化されてない、仮に文章化されたものがあったとしても、まあ、こっそり廃棄されたりしてるんじゃないかなっていうところなんですよね。で、あともう一つの理由としては、うん、でもね、僕、さすがにね、ブラック出身だからっていう理由だけで同盟中古をまでして追い出したかっていうと、そこはね、そこはね、かなりオーバーに語り継がれてら。 語り継ががれてるる可能性が あ, る、まあさっき言ったように、やっぱり明治時代でも、さすがにアウトなんですよ、それは、一応、憲法でね決まってるんで、そんな公職による人をね、そういうことで差別しちゃいけないってのは決まってるんで、明治時代でもさすがにアウトなんで、それを、そんなことをやったのかっていうところがあるんです、だから、高松差別裁判なんかの例もあるんだけども、やっぱ、 話としては、まあ単純にそのブラック出身だからっていう話じゃないんですよね。やっぱり何かしらそこが悪いとか、何か問題があってそこで追い出されたっていうんだけども、まあそこでたまたまその関係した人がブラック出身だったんで、そういう得ただとかそういう話が出てきたっていう可能性もあるんで、まあ結局真偽のところはわからないです。だから長野県の人でね、詳しい人がいればね、あの、 牛松のあの破壊の話どこまで現実にありえたと思いますかっていうのをねあの詳しい方は、ね、ぜひ、ね、コメントい た, いただけるとありがたいと思いますまあ少なくともねまああれは明治時代の話だしじゃあ現在の長野県に当てはまるかって言ったらまあ当然ね長野県のじゃあブラク出身だから学校から追い出されるかって言ったらそういうことないしねまあ長野県でもそんなにね 地元の人が意識してるかって言ったら、まあね、まあ、知ってる人は知ってますよ、意識してる人は意識してると思うんだけども、ああいうね、破壊のような実態があるかって言ったら、そういうこともないんですよね。 まあ、なおかつその破壊っていうのも相当オーバーに書かれてると思います、やっぱ長野県だとまあ繰り返しになるんだけども、長野県 の, あの上田の東のあたりで、高橋って言ったらブラックって、しかもそれもまあ相当数人口あるんで、まあ、分かる人にはもう分かっちゃうことなんで、それでこそこそ隠してどうなこうだのって、じゃあそれが分かったからいきなり追い出すような話になるかって言ったら、僕はちょっとそれはね、考えづらいんじゃないかって。 といい う, うに思いますよねブラック探訪で、カマスも探訪してるんで、えー、実際見ていただけると分かるんですね、まあ、今となってはね、その牛松のまあ話どころかね、その破壊の話で、ブラックを隠すどころか、地元にその、なんかカマスなんてお城まであるからね、あれ、お城まであるし。 以前、小学校っていう、まあ、小学校の跡地があって、そこにもう、八智ね、そこはブラだって分かることが書いてあるんですよね、だから別に、ブラだっていうことを全然隠してない状態でね、もう、もう現地行きゃ分かるみたいな状態になってるんですよね、だけど、そこで僕はそのことをね、ブラック探訪したら、僕はそれ部ブラッ探訪したら、あのカマスと佐久野市長が、まあ、法務局に鳥取部消しからんでいて、削除要請してるんですよ、今、もう大騒ぎになってるんですよね、長野で。 だからもう、牛松の時代とは全然、全然違いますね、全然違います、その役所の方が、その牛松は親父さんからその部落出身を隠せって言われた、そういう話なんだけども、あの実際、その部落というものを研究してね、そうやって探訪したら、役所からね、役所から隠せって言われるっていうのは今の時代なんですよ、おかしいでしょ、本当に。うん、だから、正解はまあそんなことは気にしないとね、そんなことをいちいち騒がないっていうことが正解なんだけども、 結局ね、その牛松の時代に、ねまあ、どこまではいうことがあったかってわからないけど、まあ仮にそういうことがあったとしてですよ、じゃあ、今の時代には全く当てはまらないんだけど、今は今でね、やっぱりね、人間は愚かなものなんですよ、まあ、今の方が僕、アホかもしれないですよね、そのやっぱりその市長が出てきてどうこうってどうなんだとね、ね今の時代にね、もう令和ですよ、2022年ですよね。まあ そ, そういういことで えー、まあ、映画見た感想はそういう感じです。まあ、でもね、映画として出来がいいか面白いかって言ったら、まあ、ちょっとね、退屈な映画だと思います。ただ、その、まあ、女の人でね、間宮祥太郎、イケメンだから好きとか、そういう人がいたら、それは見て、見るのはいいと思いますよ。よ本当牛松、イケメンなんで、そういうのが好きな人、見るっていうのはいいんじゃないかなっていうのは思ったんだけど、まあ、僕としては、その、 そんな面 白, い面白い映画っていうか、まあ、まあねその 古, 典古典文学の、まあ、そのままのストーリーのプロットなんで、うん、まあでもその古典のね、えー、破壊が好きで。 まあ、その世界観というものを映像化したものを楽しんでみたいっていう人はまあ見たらいいと思うけれどもまあでも原作を知らなくて特に思い入れもないっていう人であの映画を見て面白いかって言ったらまあなかなかそれはないんじゃないかなっていう感じがしてます。ということでね破壊2022年版見てまいりました。